はい、えー、と私は「ですね、えー、モンスターハンターワールドアイスボーン」のプロデューサをやってます本です。僕のは「モンスターハンターワールド」のディレクターをしてます徳田裕也です。 はいあのー、今回、フランス大会って、あのー、欧州の方であで大会するのは初めてなんですけどこのパリーゲームズウィークのですね、えー、ソニーさんの、えー、とブースをです、ね、お借りして、えー、とフランスの大会やらさせていただいてますで今、後ろでやってもらっているのが予選やってもらってましてここで勝ち上 が, ってた上がってきたチームで決勝の方のタイムアタックで競 い, やっていただくことになりますすそうですね結構練習されてきていると思うんですけどもあの練習のせいかやっぱ緊張して。 あの発揮できないこととかも結構あるのでまずは楽しんでプレイするところからスタートしてもらいたいたでですねそうですねねそう僕たち2人ではあのイベルカーナ別にあの真剣にやってきたところは実はないのであのそのクエストを調整しているメンバーが、あのー、しっかり、あのー、イベルカーナのクエストを僕の方はイベルカーナそこまでやっぱプレイできてないのもあるんですけど、えー、7分です。 はいそうですねあのモンスターハンターまだあのプレイされていない方とかはですねあの今、モンスターハンターワールドアイスボーンという形で出させていただいておりますけどこのアイスボーンってですねあのモンスターハンターワールドの部分とアイスボーンの部分、まあ、両方入っているかなり大ボリュームの、えー、とゲームとして思っていただければ、えー、間違いありません。で今でですすすねね序盤の方です、ねえー、と駆け上がりやすいような 装備の配信、無料配信というのも行ってますので、ぜひまだプレイされていない方は、プレイしていただけたらと思いま す,、はいえっとですね、マルチプレイで4人協力しながらです、ね、大きなモンスターを狩猟するというです、ね、ちょっと他のタイトルにないユニークな要素をたくさん持ったゲームになってますので、ぜひです、ね、今回、いろんな大会のアクションも見てもらって、興味深い部分があったらです、ね、ぜひプレイしてもらいたいと思います。